C の方が今旗を振ったので勝手に自己紹介をしますえっと、土浦市から参りました有心です悠久の風という踊りを踊ります悠久の風は息子が作曲して私が作詞歌を歌っております、えっと、皆様に有心の心が風に乗って届けという思いで作りました皆様ご声援の方よろしくお願いいたします 「晴れで未来へ一心のた 「バレとベ未来へゆくしり風邪」「風苦しく踊ろ はい、ありがとうございました。